90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、母の日は、世界を読じゃないみなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。今年ももう5月ですね、いおり先生。早いですね。そうね、ゴールデンウィークね、やっと、休めるわね。やっとって、いおり先生、この間も10日休んだじゃないですか。あら、覚えてたのそりゃそうですよ。僕だけ働いてたんですよ。 急にお休みするんだからうるさいわねえいちいち細かいこと言わないのまたすぐ弱切れするんだからシワが増えますよなん で, でするな何でもないです5月といえば母の日ですねそうね日本やアメリカでは母の日は5月の第2日曜日よねでもスペインでは5月の第1日曜日フランスでは5月の最後の日曜日なのよへぇ世界共通じゃないんですね 贈る花もカーネーションばかりじゃないのよオーストラリアでは菊の花イギリスではラッパズイを贈るのよ花も国によって色々いろいろなんですねちなみにママといえば色々いろいろな国でお母さんのことだけどグルジア語ではお父さんのことなのよへぇお父さんがママなんですねちょっと面白いですねじゃあ私早速ゴールデンウィークで休むからチャンレルのエレレレのとかよろしく